青い空に緑のオリーブの木ところどころ見えるのは糸杉の木だないやーここは南イタリアバーリから電車で1時間来るとそうあの有名なトンガリアネのアルベロ・ベロの町に向かってるんだよねアルベロ・ベロといえば よく絵はがきとか壁紙とかでは見たことあるんだけど、実際にどうなってるのか、行ってみたくなっちゃったよ。それにしてもこの南イタリア、北イタリアとは随分景色が違うなそう。なんだか、雄大な景色になってきたんだ山をじゃなく、草原って感じだな。ね。きっとあの、Windows XP の、 壁紙もここをモデルにしたんんじゃないかと思うんだけどどうなんでしょうそれにしてもこの鉄道は古くてもう窓が汚いから窓の間からね顔を出してなんか覗いてる感じなんだけどいやーでもそのローカル感がたまらなくいいよねえーっと今は午前10時 アルベロベッロには11時ぐらいに着くのかなところどころとんがり屋根のかわいいのが見えてくるんだよねいやいいですよあの 重, 重いものを持つの慣れてますからやっぱりねこういう時にね活躍するっていうねこれ見逃しにね荷物を持ってやったって感じだよねなんかよくヨーロッパの若者は席を譲るとか言うんだけど 本当にその通りだったよね自分もね席を譲ろうかなと思ったんだけどねさすがに疲れててねちょっと寝てるふりしちゃったんだけどまあ田舎の場合はねついてるからいいんだよさてとこのアルベロベルロの街どうなってるんだろう駅はこじんまりしててあっこんにちはめっちゃねカメラを見てきてくれて。 特にちっちゃい子どもとかおっきい大人までみんな聞いてくるんだよねそう改札っていう感じじゃなくてこういうなんかちんちゃいもんをね改札にしてるみたいなんだけどそれにしてもやっぱり南イタリアだな日差しが冬だっていうのにすごく眩しいや。 左にはところどころオリーブの木が生えてるて駅を降りたらすぐとんがり屋根が見えるのかなと思ったらそういうわけでもないんだなそうか地図によると新市街を抜けてその先にアルベロベロのトゥルッリっていうねとんがり屋根の地区に行くみたいだね だぞ今日もいや腫れてんなどこが浮きなんだよ長靴を履いてきたのを損しちまガイドブックによるとこのテルッリのところは16世紀になんか農耕民族が建てた伝統的な家屋だった とかってて書いてあるるな写真撮るねそれからなんか租税対策でその家1個あたりにかけられる税金を逃れるために屋根をその税のね取り立ての時に壊しちゃってこれは納屋ですよっていうふうに言うための屋根にしたみたいだよね。 すげえうわあ向こうにとんがり屋根の集まりが見えるきっとあっちが世界遺産の地区なんだなそうここは世界遺産に登録されたみたい1996年だか7年だかその辺りらしいけど毎回毎回シャッターを取るのが大変そう。 本当に歩くごと歩くごとに見たことのない可愛い家々があるから写真を撮りたくなっちゃうんだよねそれにしても白で統一されてんだなきっと太陽の光がまぶしいとか暑いとかなんだよ今は冬だけど夏はどうなっちゃうの じゃうああわあなんか売ってるきっとここ本家の世界ふれあい街歩きだったら何をされてるんですか な, なんて言ってねわざとらしく聞きに行くところなんだけどそう南イタリアといえばね英語をほとんど通じないしちょっとイタリア語の勉強もね挨拶制度しかしてないからここは、えー、素通り素通りと。 ね、えー、本当はね絡んでいきたいところなんだけどそこがなかなか難しいところでね、えー、通訳さんを雇いたいとこですよ結構車が通るな下がそういえばアスファルトで舗装されてるからねうんここは何だろうバス停かないやそういうわけでもなさそうだ えー、とみんななんかあここ絶景ポイントの一つなんだな、うん、そうか確かにここから三角屋根が連なってるような感じがするしこっちじゃないのなんかあっち ああ、あれだ。あそこだ。そこいうん人が活発にあれこれ行ったり来たりしてるっていうよりはみんな時が止まったような感じだよねのんびりしてるって感じだねどこ撮っても写真になっちまう 農村って感じだな本当にこの作り一つ一つがスス、うん、白くていいねこれ いやあ、暑いし重い。やっぱり、移動はリュックを持つと大変だよね。背中には20キロ、手には3キロ。そして、えー、お荷物のアシスタントを抱えて、これは大変だよ。それにしても、白い空と、あ、ごめんなさいね。えー、白い壁と青い空が、絶妙にマッチするなー この色もうね絵を描いたらここだっていうのが分かるよね小学校のなんか絵画コンクールに出したくなってきたよなんかうまく描けそうな気がしてきたこの強い光なんでこうイタリアの光って素晴らしいんだろうそういえば あの BS の番組、世界ふれあい、猫歩きでここを特集してたけど、なんか茶色の猫とかが出てきたんだよな。いるといいんだけど、猫、いるのかなあ、おばあさん、こんにちは。ねあの、本当はね、何されてるんですかあとね、言いたいよね、こっちもね。 えー、っとどう行こうかな。右に行ったらいいのか。お。いるいるいるおっめっちゃいる。ニャンちゃん。いるじゃない。触れるかな。触るか。うん。なんだ。あれいなくなっちゃった。ちちちちちってこれ猫を呼ぶ声じゃない。触れる？あじゃあ。じゃあいや。ースペイン語。 あいやちょっと喋れないんです。ああ、オッケーいい、ね。どういうことですか、ね、父さん、入ってもいいですかちょっと案内をってもああ。ありがとうございます。サンキュー。you. リー、ファミリー、ファミリー、ファミリー、ファミリー、ファミリー、ファミリ フ, フォートに入ってます。 フォトグラフィーや、まさか中が見れると思いませんでしたよ。僕、外人の女性に目がないんです。 トゥーリスティトゥー リ, リ, リスティビップスターいやあのビクトリアズ・シークレットとかそういうのでもうごっくんものですよそうかおじさんこれ案内人だから結構慣れてるな。 いや重かった荷物をねもうむしろここで止めてくれって言いたいよね本当にねそこまで厚かましいかなモメント。うん ペシッじゃあこっちにしよう。 はい、じゃあ取るよっっ<笑>、ね、さっき言われたことをそのままで、ね、もう返しておじさんだって照れてんじゃんイそうってリ<笑><笑><笑>いれは。当だ ママバンビリ、ル、うん、こ上がオリジナ改改装装されてててて<笑><笑><笑>れててんだね、した見よ、これもあ、紛らわしいな。うん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 一応ね、動物と触れ合っておくとするかる？何でも絵にならない当にやりたい放題だよえっ、ー、と猫ここでね猫歩きのね「あの歌を流すんだゥトゥト う ん, んらら。ボフボフだし、ブニブニだし、可愛 い, いな。大丈夫な。あらららなあー、なんで追い払っちゃうんだよ、せっかくなの。 おじさん、それって猫を呼ぶ呼び方ですか、うん、そうみたい。うん、猫が合うね、うんうん <笑>これなんでここに集まってくるんですかえ<笑>やっぱりごはをあげてんだねそれにしても人通りも少なくて。 静かな町だなこの人は買い物家具をぶら下げてるからなんかスーパーで買い出しでも行ってきたんだなっていうか大体いいスーパーがどこにあんのよそうか町の人にちょっとここでどこで買い物するんですかとか聞いてみるかあれメロディってもしかしてこの猫の名前 だとしたらあのふれあい街歩きでやってた猫そのものじゃないあ猫歩きでねへえ可愛がられてるんだね猫くんおメルにされてんじゃんよーしこの街面白くなってきたぞ